トップですあトムさん今日はですねグエンェエここではなんと今本のイベントが行われているというこれ第1回目だ2022年度第1回目ですこの中にねまあ日本語の本とかもね売ってやったらちょっといいなと思って日本の本を探しにやってきました ちょっとじゃあ行ってみてみましょう Let's go! QR コードで電子書籍としてもここでダウンロードして「まあみうみ」って書いてあるけど無料で読めるってことよねそうやってみるこうやってあのダウンロードして見ることができるえじゃあ本が一丸々あるんだそうねページ826ページあるよやば おーへえ QR コードでダウンロードして本を読んでくれるんか読み上げてくれるやつだこれすごいね「ボイス f フィルム」って書いてあるへー日本ないでしょあるいわかんない<笑>あるじゃないあるだろう<笑>こういうのはさすがにあるかにありはするけど まあベトナムも別に負けずず劣らずですよよとということよ、うん、すぐ流行らせてくれようとしてるわけでしょそういうものをいやいやこういう新しいものができてきてるんでぜひ利用してってことでしょこういう新しいものができてきてるんでぜひ皆さん利用してみてください、うん、試してみてねって便利なものができてきてるよってできてきてるよそして、うん、こっちの方にはワ、うん、ンホア 読, 読, 読書の文化の空間 ベース？だ本読めるんちゃう？もしかしたらう、ねうんどうしうね、青空本なんか素敵やね。青空本ってなんや青。青空本。青空本。なんだ青空本。そんなの一言も書いてない。よ<笑>青空本できるってことでしょ青空読 書, 青空読書いい。青空読書。青空読書しにか。いや違うと思うよ。俺違うから、うん 本の歴史でしょ多分本の文化をご 紹,、ね、紹介してるってことでしょうおーな何これあれでしょ本でできた家とかでしょ違うだろ絶対に<笑>違う<笑>すぐ分かるやん違うことがこのンラ書いてくれたりとかねもうあのすぎて分から ん, ねん<笑>多分ビエナムでっとると思うそうね、うん、多分これも N っていうより A に見えてる俺はいるけどな、これ、まあ、ベトナムだろうな。ちょっとを聞いてるな<笑><ー><笑><笑> 卵白製本するときにこういうのを使って支えたり盛り使ったりね日本あった絶対にサーモンサーモンサーモン、サ ー, バ ー, サーモン16キャラン18キャラン12キャラン nguyên đa dạ này ở đây làm tửa được không? chanh tửa đề quá lâm r c á i được gắp không Rồi. はい。 あ<笑><笑><笑><笑><笑>っ子供の。 て絵本本絵とかかいです少し少し少しクすげえ<笑> ベトナムで日本語3年ぐらい勉強してたけどまあたくさん話してないとごめんありがとうさすがにあるっしょあのお姉さんも言ってたし<笑>日本の本あるんじゃないかってだってわ俺これネットフリックスで見てる。い, い日本の本じゃねえや<笑>日本の本じゃねえ見てたよ ああどれ早速あるやんどれもあるやんでも日本語じゃないけんまあこれは俺はノーカウントとするわああゴーショーゴーショーもあるやんいやコナンって言えやえコナンだろう絶対に昔からの知ってるから昔から作りとしては一緒だけどねはいえ嘘ついてますえパターン一緒やちょっとちっちゃいです えちょっと小さ い, いやこれカバーじゃないカバーじゃないです。いや、これカバーいや <笑>でなんでもやっぱ日本語ではないんだね。 鬼滅もあるしねね読んだことあありますすかはいえー、大, 好き大好き で, す大好きです<笑>日本語上手です、ね、あーちょっととねねででしてあーあ、映画で勉強しただだけってこナナナルルルトナルトやっぱナルトすややい結構ナルトや、ね、あルデスノート 一一一でで問値はこっちだいや、円安だから。 そう、百八十ぐらいやってるかも。<笑>印象的に180円。三万ドン。一冊三万ドン。え、ず安いな。なるほど。なるほど。百十円だ。二万二千ドン。あるねー。待、ま、って、ワンパンマンとか、まず百円なんだけど。絶対こっちで買った方がいいやん。こっちで買おうよがいい。だろで、どういうさ値段の設定か全くわからん。日本ってさ基本さ、うん、全部一緒の値段でしょうん。あ 今はちょっとわ俺らの時はほら410円とか390円とかそうね今ちょっと高いかな440円ぐらい、うん、ワンスはワンスだってワンスって何<笑> 1回ってこといやワンスやろもうこれは<笑>ワンス<笑>ワンスあげんやろも<笑> ワ, ワンスって言っても多分誰も何本ワンだろ何の話ってなるよワンスじゃん安いね1万9500ドン100円切ってきといてるよ ないやん、日本語で聞かれた本はないんだ、まあ、ちょっとちゃんと見てないけど、うん、英語で書かれた本も別にないじゃん、<笑>これだ、おい、えお前、嘘言ったな、<笑>待て、お前、嘘言ったな、<笑>諦めかけた、ちょっとその瞬間だ、いや、諦めかけた、その瞬間、<笑>ちょっと待って、ぶわー、諦めかけた、その瞬間。 そのぐらいの加工の仕方あんません。<笑>アナログな加工の仕方あんませんけど。<笑>受精きたー。でも、マジで、日本語。これはね。はい、マッチ。十四万九千トン。七百五十ぐらい。けど、あれ、ね、が震えだす。まあ、日本。領域展開です。領域展開しております。 いやもう完全にもう日本から持ってきたものだけん、ね、いやそりゃこの値段するよそうねうんあるのがすごくない確かにこの並びにこれが多分ベトナムの今の旬ってことでしょあこれが売 れ, 売れるってことなんじゃないかきっと、うん、ドラえもんジュース回転そして東京リメージャーズ映画でもあった「スラムダンクジョジョリオンジョジョも人気なんだ CD 付き限定版だ67万7千円0ド<笑> 3000円超えてきてる 3300円バムだマジですげえ「マグヤ様は遅らせたい」とかも知らんのこの辺とかも人気なんじゃないだけどテレビアニメ決定してるよ進撃とかもあるよ進撃の巨人鬼滅ポ<笑>リミアとかも知らんの<笑>まあ有名なんだろうねポリミアはネットフリックスで見たわあえへ、ー、えんかこれもな誰か紹介してたの俺見たかも地獄少年 いうことこでねグエンフェではもうこの本のイベントめちゃくちゃおもろかった日本の本もありましたー日本語でありましたよ<笑>ジャストあ、ね、りましたー<笑>それでは日本の皆さんへズームインいい<笑><笑>、はい、皆さんもねぜひイベントがあった時には来てみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさよならー